パーソナファイプレゼンターとクロマカムのオフライン版のインストール方法をご紹介いたします。ご契約時に登録したメールアドレスに届いた URL からダウンロードサイトへ飛び入ります。そこから欲しい商品のダウンロードを選びダウンロードが終了しましたらダブルクリック。 事前に配布されたアクティベーションキーを貼り付け QR コードを読み取りますそうしましたらコンピューターキーが出てきますので打ち込みます そうしまして有効にする OK これでオフライン版のプレゼンターがご利用いただけますクロマキーがなくても綺麗に合成が可能です以上でオフライン版のインストール方法のご紹介を終わります